皆様ごきげんよう、ヒサメです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年3月13日、お魚リストを見ていたら、3匹くらい釣っていないお魚がいました。おそらく天聖郷のマップですね。というわけで、早速釣りに行きましょう。最初はハイネリアです。いきなり強敵でした。力を貯めたときは、ほぼ逃げるみたいなので、恐れずに引きましょう。 というわけでなんとか無事に釣ることができましたキングサイズを一発つもできればよかったのですが仕方ありませんあとは超便利ツールの釣り堀に来るのを願っています次はゼブラキャットですこいつがなかなかかかってくれなくて苦労しましたかかったら釣り上げること自体は簡単ですこちらもキングサイズの一発つもはありませんでした 最後の1匹はラッカラン住宅村の釣り堀なんですよね。というわけで釣り堀を解放してくれているお宅を探し回りました。何回か粘っていたらキングサイズが釣れたので OK です。これでバージョン 6.0 までのお魚は一応全部釣り上げることができました。あとは気長にキングサイズが釣れるのを待つだけです。ですが住宅村のお魚に関しては釣り堀を解放してくれている人次第です。